での神前でのでで踊りです今日ただいま紹介ありましたように2人のデビューする人が い, ま, います。ちょっと手を挙げてください。はい、2人とも小学校4年生です。そのほかいつデビューしたのか忘れた人まで全員どうも一日楽しみましょう。どうぞよろしくお願いします。それではまります。 FLEEP! ありがとうございましたチーム少男でした